はいありがとうございますただいまご紹介に預かりましたマインドと申します皆様空がもう雲一つない草花の空私ども初めてでございます、えー、この機会をいただけたことに本当感謝申し上げ、えー、先ほども流しも堪能させていただきました、えー、まだまだ活動できないメンバーもおりますが、えー、初出世でございますが精一杯踊ってまいりたいと存じますそれではます ナルコに夢を乗せていざ参ります ありがとう。止めて。皆の夢が叶いますように。お手を拝借。 でございましたマインドでございましたはい。